皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月28日、本日のカジノレイド祭りより、ふわふわバニーが私の手をすり抜けていった瞬間の写真がこちらです。このロイヤルストレートスライムが完成していればランクインでした。また明日頑張ります。 ガンマの塔3の祭壇にて残り42秒で第25の技わいに到達するという自己新記録を達成しましたでも残念ながらそれだけでしたせめてあと30秒あれば完全制覇できていたかもしれませんやはり僧侶よりデスマスターを入れた方がいいということなんですが途中で全滅する可能性も増えるので収慣として考えたら悩ましいところです クリアできないので、完全に放置している局地への投票ですが、7周年の局地がクリアできたりしました。ただ、その他がなんだかもうよくわからない感じで、特にこの魔剣士で MP500 以上にするというのが意味不明です。MP を丸装備なんてありましたっけ本当によくわからないので、後でググってみたりしようと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。